はい、それではと、ここからはその高速フィリエ変換ですね、えーと。ファーストフィリエトランスフォーメーション FT f という話をしていきたいと思います。で、とまずと、この話をするにあたってはいくつかあの基礎事項が必要で、まず1の原子 N 乗根というのが出てくるので、これをかあの確認しておきます。えー、と1の原子 N 乗根なんですけど、まあ、ここからは K を対としまして、 で、あの、K が、の K の原、オメガが1の原子 N 乗根とは、オメガの N 乗が1に等しくかつ、えっ、ー、と、K、N 未満の K に対して、オメガの形状は1に等しくないということで、まあ、あの、オメガの N 乗で初めて1に等しくなるような数のことを、あの、1の原子 N 乗根というふうに呼びました。で、これは、例えば、K が複素数体で、まあ、N の性の 1の原子 n 条根、オメガ n というのは、まあ、皆さんご承知の通りえっ、ー、り、エクスポネンシャルの 2πi オーバー n と表せることも分かっていると思いますし、それからあと1の n 条根はですね、この1の原子 n 条根のまあ形状ですね、という形で表せることもあのよくご存知かと思います。でと これの1の n 条項の性質っていうので、これから使われるものをいくつか確認しておきますと、例えば、n が0以上、k が0以上のときに、オメが1の dn 条項の d 形状っていうのは1の n 条項の形状に等しいとかですね、いう性質があります。例えば、m が偶数のときには、1の m 条項の2分の m 乗がマイナス1になる。 いう性質もよく使われます。それからと、N がですね、偶数のときには、1の N 条項の2乗というのが、1の2分の N 条項に等しいといったような性質もよく使われます。それからと、3つ目はですね、それほど自明ではない性質なんですけれども、相互放題という性質で、一応テキストの方には証明が載っていると思います。 これは、えっ、ー、と、n を整 数, の整数、それから k を整数としたときに、えっ、ー、と、1の n 乗根の kj 上の、まあ、j が0から n-1 までの和ですね。この和が0か n のどちらかになるという性質で、で、えっ、ー、と、n が k の倍数でないときには0に等しくなり、n が k の倍数であるときには n に等しくなると、まあ。そういう性質があります。でちょっとこれはあの、また各自で確認しておいてください。 はい、えー、と次にですね、このリサ算フリーエ変換について、えー、とまず説明しておきたいと思います。リサ算フリーエ変換は、英語ですとディスクリートフ f r e エトランスフォームと呼ばれるので、その頭文字を用いて、えー、と DFT というふうに、えー、呼ばれております。えー、と余談ですけど、なんか、あの、 筑波大学が早期150年とかいうことでなんか新しいスローガンが出たみたいですよねあの今まで Imagine the future だったんですけどもそれに加えて Design the future together っていう Design the future, comma, together っていうあのことキャッチコピーを出してきたみたいででそれがなんかえー、っとなんでしょうね Design the future だから DTF, c o m T とかになってあの見た瞬間に なんゃこれ ?DFT に近いなとかちょっと思ったんですけれど。<笑>まあ、あの、えっ、ー、と、なんかそういう話も出てるみたいですね。で、はい、すみません。ちょっと話し取れましたけど。えっ、ー、と、まずこの理算浮遊変換なんですけど、まずこの AX というのを、えー、とまあ、複素数から複素数へのまあ関数としたときに、えー、この1の原子 N 条項オメガ N に関する、まあ、F の理算浮遊変換というのは何かというと、この、えっ、ー、と、 A の1からですね、オメガ N の N-1 乗までの値を代入した、こういう一連 の, あの関数の評価した値を求めることを、この、えっ、ー、と、えっ、えー、と、オメガ N に関するエクノリサンフリエ変換と呼びます。まあだから、言ってみればその関数の値を評価するということですね。この、1の、えっ、ー、と、 原子 n 上根に至るまでのその、えー、原子 n 上根のまあ n マイナス1勝まででこの感想を評価するというのがまあ離散フュージ変換です。で、ここからはそのこの離散フュー変換の一連の評価をですね。あの効率化するためのアイディアを、えー、紹介していきたいと思います。で、それがあのこれから述べます。あの高速フュー変換です。 高速フィリエ変換は、あのファーストフリエトランスフォームの略でして、かすら文字を取って FFT と呼ばれます。で、ここで、ここからはですね、AX は、えっ、ー、と、2の形状ですね、2の形状時のまあ多項式と。あ、2の形状、高々かか2の形状時ですね。N を2の形状として、まあ、N 未満の時数の多項式ということにします。えっ、ー、と、こちらにありますように、AX をですね、えっ、ー、と、 n-1 次以下の、1次の多項式とおきまして、で、係数はそれぞれ a の n 1かける x の n-1 乗から、点々点ときて、a1x プラス a0 という形で表すことにします。で、これを、あの、こんな風にこう分けるんですけど、えっと、どういう風に分けるかというと、この最初のまとまり、最初のこのカッコで食った項には x がかかっているんですね。 で、後の方には x がかかってなくって、その、どういうふうに分けたかというと、その奇数字の項ですね、最初の方まとまりは。この奇数字の項が最初にまとまりに来て、それに x をかけていると。それから、えっと、残りの項は偶数字の項をまとめていると。まずこういうまとめ方をする点に注意してください。で、この時に、その、えっと、奇数字の項をですね、bx、 えー、bx、えっ、ー、と、奇数字の項に対して、この x の、これ、あの、時数をこう変えるんですね。えっ、ー、と、2分の n 乗、n-1 乗から、点々点ときて、えっ、ー、と、a2 の x プラス a0 というふうに変えて、それから、あの、cx、あ、ごめんなさい、これ、偶数字の項ですね。ごめんなさい、偶数の項。それから、奇数字の項も、えっ、ー、と、a の n-1 の x の2分の n-1 乗から、点々点ときて、x1 というふうに変えて、 ま、すとこの AX というのがこの上の B と C にそれぞれ X2 乗を代入してで B の X2 乗プラス x る c の X2 乗という形にまず分けることができます。でこの時この形でですねこの1の原子 N 乗根を代入してそのたくさんの値の評価を行おうというんですけれども で、ここからわかるのはですね、あのまず A、このオメガ N の形状をあの A に代入した値を求めようとすると、これが実はその、この最初の B の多項式に、えー、とこれ2分の N 条項ですね、2分の N 条項の形状を代入したものを求めて、で、その、で後ろの方はこの C の多項式に、 やっぱり2分の n 乗の、二分の n 乗根の形状を代入したものを求めて C の方にこの n 乗根の1の原子の n 乗根の形状をかけれたものを加えればよいということにいう式が得られるんですね。で、しかもこの B に、えー、とオメガの2分の n の形状を代入するとかあるいは C にオメガの2分の n の形状を代入するとかっていうのは再帰的にあのまた 多項式を分けて分けてですね、計算を進めていくことができるというのが一つの特徴です。それからもう一つの特徴は、えー、この A の、えー、とオメガ N の2分の N プラス形状ですね、すなわち、これはあのー、複素平面で、その下半分に当たるその、あのー、オメガ N のべきの計算なんですけれども、それには実はあの上半平面の あの計算結果の、えー、と複素予約を取ればよいということで、実質的にはその、上半平面の点に対する、その、A の値ですね、AX の値を評価すれば、あの、それが、えっ、ー、と、下半平面の計算、あの点に対する、その多項式の値の計算にも使えるということが言えます。ということで、えっ、ー、と、 あのちょっと最初に聞いただけでは、あの、なかなか意味がつかみづらいかもしれませんので、またちょっと後でテキストなども見ながら、あの、ちょっとゆっくり理解していただきたいと思うんですけれども、あの、基本的なアイデアはこういうアイデアで、で、これを踏まえて、これからその FFT のアルゴリズムと、それから計算例を示したいと思います。で、一応ここからはアルゴリズムなんですけれども、アルゴリズムは FFT で、と、 引数、変数としては E とそれから1の原子 N 乗根とそれから AX ですね。という多項式を通ることにします。それで出力はこの AX のオメガ N1 の原子 N 乗根に関する DFT を返すということにします。あと E はこれは次数に関するべきで N が今2の E 乗で与えられると思うとします。 で、えっと、計算なんですけれども、えっと、まず、う、え、ん、っと、e が0であれば、この a 自体を返しなさいと。で、えー、そうでなければ、あの、bx として、え、この、えーっと、abx は、偶数字の項ですね。ax の偶数字の項を並べた多項式を返すああ、あ、取りなさいと。 だから CX としては、えっと AX の既成時の項を取ってきた多項式を取りなさいと。で、それに対して、この BX と CX に対して、それぞれまたこの FST のアルゴリズムを呼ぶんですね。で、まず、そうやってまずこの Y と Z を計算して U に1を代入します。それからこの7番のステップではこれループになるんですけれども、まずこれ、えっと A の部分では、その、 えーとまあ、上半平面のですね、の A, A との点に対するああのた値を計算しなさいと。で、B のステップでは、その下半平面に対する、その、まあ、復職協を取りなさい と, ということで、あと C に対し、C に関しては、えー、この、あの、なんでしょうね、上半平面のステップを一つ進めていきなさいということで、まあ、あの、これぐらいのステップの繰り返しで、この、 あの単円上のですね、えー、と1の原子 n 乗根の形状に対するこの ax の値というのを順番に計算していくとで最後の8番のステップでそ の, あの求まったです、ね、関数の値をまとめて返すという仕組みになっていますまあとは言ってもですねちょっと最初に聞いてもなかなか分かりにくいかと思いますのであの一応計算例もちょっと示したいと思います